じゃあ、週末開業及び独立開業したい PT さん、ドクターの方にお届けしようと思います。どうやれば早く成功できるのかってことだと思うんですね。まあ、これ、はちょっと私、コンサルティングの現場で最近喋らせてもらったことも引用しながらお話しさせてもらいます。まあ、みんなが早く成果出したいんですね。まあ、売り上100万とかっていうと、まあ、なかなか、潮科さんとか生代史の方からすると、一つの憧れというか、通過点というか、ステータスになってくるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、それをいかに早く手にしていくのかって話なんですね。 で私は一事業家でありまして経営者ですからいろいろ、まあ、これ考え方として持ってるんですけどやっぱりですね失敗なしに事業は前に進まないんですねこれは当然のことだと私は思っててなんですけどいざお店をやる前に事業をやる前に自分で独立開業するまで思うことはどうやったら最短距離で成果が出せるのか当然ね考えると思うんですよでそれで逆に何が起こってしまうのか良くないパターンとしては どうやったら早く成果が出せるのか考えすぎて考えて終わる。そうして成果が出なかったっていうパターンになられる方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと個人的に思う部分があります。で、私はビジネス立ち上げの時に一番必要な資質とか要素って何なのかって言ったら早く失敗できるマインドセット早く失敗できる考え方を持ってられる方は早く成功すると思うんですね。これ何なのかって言ったら結局事業において うまくいくいやり方って絶対1個だけ1個個絶絶対対あると思うんですよ絶対1個だけあの答えがあるんだけどその1個をたどり着くまでに間違いなく99個100失敗したらやっとその1個にたどり着けるんですね。でこれがミソでじゃその1個をいきなり引き当ててたどり着こうと思えば思うほど実はできなくてこのプロセスには99個失敗したということでフィードバックをもらうことによってその1個が見つけられるっていう。 こういうロジックは私はあると思ってるんですね。な, なので、結局、ここでのポイントは何なのかって言ったら、早くアクションを起こすことがポイントであって、考えることではないというふうなフェーズがビジネスの立ち上げの時期であって、事業の始める時期のこれ一番大事な考え方だと、まあ、個人的に思っている部分があります。なので、そうですね。まあ、どうやってチラシが当たるのかとかね、ホームページがいいんじゃないかとか。 あのトークスクリプトこうやって作ったらいいんじゃないかとまあいろいろあると思うんですけどまあそれは置いといてそれよりも実際大事なことはチラシ1枚を外に巻きに行ってポストにね1枚チラシを入れに行くということを、まあ、これをやることにすごく意味があるわけであってでそうすることによってよくわからないけどれば急に電話がなってよくわからないけどば患者さん一生懸命治療すると意外と買ってくれたりとかしてっていう経験の中で。 こうやっていけばうまくいくんだなんてノウハウとか必要なツールとか必要な技術が身についてくるっていうこの順番が<笑>極めて成果を出す人にとってはえ必要でありえそれが一番早いやり方なんじゃないのかなっていうふうに私は今までそうだな熟成さんも1 0 0も百千名以上も見させてもらってると思うんですけどおそらくまあそういうふうに自分の中で結論を持ってるわけなんですねなんで今の熟成さんとかでも始まって1ヶ月2ヶ月3ヶ月とかで すぐ売上100万とか言っちゃう方いらっしゃるんですけど、何やられたんですかって聞くと、<笑>まあ言われたことやってきただけですっていう方が非常に多いで。そういう動画とかもどんどん私たちチャンネルで公開できていくと思うんですけど、こんなのやっぱ機質なんですね、私ポイントは。<笑>うまく い, い, い, いくやり方一つだけ決まってるんだけど、そのやり方にたどり着くためには、まだ失敗しないといけないんだと。で失敗の数が多ければ多いほど、人間は学ぶんでフィードバックがたくさん入って、 の成功の一本に最短でたどり着けるんですよってことをあのお伝えするためにこの動画なんですね。なので、まあ、週末開業なのか、本会業なのか、そんなことは関係なくて、覚悟を決めて行動したりとか、一番早く成功しますと。で、その結果、本会業になってるだけであって、週末開業だから成功しないってわけはないと思いますし、ね、本会業してるから、早くうまくいくってわけでもない。覚悟するタイミングと行動した数だけ、それだけ早く。 世界が出ていくものではないかというふうに思っているわけなので、この独立開業スタートアップの時期というものは、この考え方ぜひ参考にしていただいて、これから独立したいとか、そういうものいろんなものに夢を持っている p t さんとか、独立の方はぜひ参考にしていただければと思っております。はい、というわけで、えー、今日の動画は、まあ、月並みですけど、失敗の数がないと成功できない仕組みになっているんですよ、という話でしたので、 ぜひともこれから成功でしたいですね。PT さんとかドクターの方参考にしてください。面白かった方はチャンネル登録よろしくお願いします。YouTube の下の概要欄に我々の独立会合で成功するノウハウいっぱい詰めてるので、下の概要欄にもすぐ見てください。以上です。